本日私はです、ね、こちら台湾のですね桃園国際空港の第、ね、1ターミナルの方にやってきております、えー、今、ね、17時半なんですが今日は、ね、20時過ぎのです、ね、飛行機で香港経由で成田の方うに、ね、帰っていくという予定をしております、まあね、平日ということもありますので比較的、ねえー、空いている感じですね、はいまあ、早速ね、チェックイン手続きを行ってです、ね、あの出国手続きを行っていきたいと思います。 行ってまいります、はい、帰りはねキャッセイパシフィックで帰る予定なのでここでね手続きを行うことがでできるんでしょうかねはい、はい、こちらはねキャッセイパシフィックのチェックインカウンターなんですけど比較的ね、ねすいてるんですけど JGC でですね向こうのねビジネスカウンターの方でできるのでこちらの方でね手続きを行っていきたいと思います。まあ、せっかくなんでね はい、あのプライオルティーレーンを使っていきたいなというふうに思います。<笑>はい、こちらがね、ワンワールドエメラルドでですね、こちらがね。ワンワールドのクリスタル以上はね、こちらからチェックイン手続きが行っていただくことができます。はい、とりあえずね、今チェックイン手続きが完了いたしましてですね。まあ、一般的なね、手続きのほかですね、今ですね、一月の。 5日現在ですね、リジットジャパンの、ね、登録済み画面と、あとね、3回接種証明の、ね、画面を見せるのみ で, です、それ以外は、ね、特別な手続きは特にありませんでした、はい、無事にチェッイン手続きも完了いたしました、まあ、何よりね、空いてたんで、非常に良かったかなと思います。ということで、これからね、出国手続き、向かっていきたいと思います。 はいといととうことですね今、出国する手続きはね無事に完了いたしましたまあね20分ぐらいでね出国手続きできたかなという感じですねでこれからですねまだ3時間弱2時間半ぐらいありますのでプレミアムラウンジの方にね向かっていきたいなと思いますこの先にですねこちらのプラザプレミアムラウンジの方に向かいたいんですけど今ね、ね火星パシフィックのラウンジがね閉鎖中なんですよね。 本当はねできればこのスターダックスが今ね、ね最上位な状態でラウンジ行きたいなと思ってますけどねはい、はい、こんな感じでですね並んでる感じですね。はいなので今は残念ながらオープンしてませんけどこちらがね達成ラウンジだったのかなでプレミアムラウンジが、えー、こちらなのでこちらの方にに、ね、入っていきたいと思いますでこちらがねチャイナエアラインのラウンジですね。 どこもなんか今、クローズしてる感じなんでしょうかね、向こうに行ってくれってなってますね。はいで、スターラックス、スターラックスのラウンジがね、こちらのギャ ラ, ギャラクティックラウンジ、いやー、めっちゃいい感じじゃないですか、でもね、やってないあ、じゃあ、スターラックスじゃなくてもよかったかもしれないですね。はいでこちらがね休憩所ですね、結構ね、雰囲気いい感じじゃないですか。 はい、といとうことでこちらのプラザプレミアムラウンジの方に入っていきたいと思います中、はい、入ってまいりましたけどねまあ結構落ち着いた感じですねはい、まあ、レイ君ね騒がしかったりするのでここら辺のねテーブルにしようかなと思いますお料理もね、すぐそばなのでここら辺で過ごしていきたいなと思いますとりあえずねこんな感じでポテトだったりとかこれおでっぽいのがね、あったりしますねあとスープとヌードルがあるんでねちょっといただいていきたいなと思います はいそしてねちゃんとねこちらの手元の方にはコンセント納豆もありますし USBA もねございますはいそして、ね、その方がチキンだったりとか魚チーズなどもございますはい結構ね種類がございますね結構ねコンパクトなんですけど パオだったり、ヌードルも、ね、頼めるみたいな感じですね。はいそしてねパオとこちらの、ね、ヌードルがやってきました。ヌードルもね2種類ございます。さあ、機内食も出ますけどね、いただいていきたいと思います。はい、ということで、ね、いただいていきます。あ、飲みやすい、白ワインですね。はいそしてね、ヌードルいただきます。うん うんさっぱりかなと思ったんですよ結構味濃いめで美味しいはいそしてのお魚ですはいそしてのこれチキンですねうんベーコンも食べれそう軽くないうん辛くなかったやったーやっ おいしい、はい、そしてね続いてこちらのねパをいただいていきます確認みたいなのがね挟まってる感じですいただきますうんうまうまい結構コンパクトですけどお料理にもね少ないのかなと思ったんです結構ありますあの がっつりお腹いっぱいになりますねということでこれねちょっと食べ進めて搭乗時間までねちょっと時間潰していきたいなと思いますはいということでねこれから搭乗口の方に向かっていきたいと思いますはい搭乗口ね到着いたしましたがここからね下の方に降りていくような感じみたいですねはいもうね搭乗開始してるみたいですのでこれからね搭乗していきたいなというふうに思いますはいじゃあね乗り込んでいきたいなと思います こちらがですね、ビジネスクラスで、本日はですねこちらの30、えー、31A ということで、えー、プレミアムエコノミーの方にね、登場していきたいと思いますはす、い。今ね、血よのアメニティでこのディズニーのやつもらいました。これめっちゃ嬉しいですね。そして、子供用のね、ヘッドホン。こんなのもあるんですね。初めて知りました。はい、イレイ初ヘッドホンですね。 初ヘッドホンでございます。と い,、はい、いうことですね、もうまもなく、えー、プッシュバックね、始まると思いますので、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、た、まあ、多分ね、機内食とかも出てくると思いますんで、まあ、レイ君、えー、初の、多分ね、プレミアムエコノミーっていう感じでしょうかね、はい、国際線はね、2度目、あ初じゃない、ハワイの時もプレミアムエコノミーでしたね、この子はね。そうでしたはい ということで、えー、ちょっとねゆっくりさせていただきたいと思いますこのレッグのヘッドンとかねいい感じですね暗くなりましたねもう間もなくフライトっていうとこです はい、まもなくフライトでございますでは本校に行ってまいります というわけでね機内食の方が出てまいりましたどんな感じでしょうかって言ってたような気がするんですよね、はい、開けてみたいと思いますこんな感じのなんだろう牛丼豚丼みたいな感じでしょうかねはいめちゃめちゃ熱々です、はい、というわけでねいただいていきたいと思いますいただきますああ 動画は聞いてるの豚飛んでかってる暑かった いですということでね、ちょっと到着まで、えー、ゆっくりしていきたいと思います。 はい、ということ で, です、ね、無事に、まあ、香港の方にに、ね、到着いたしました、香港国際空港でございます。ということでね、まあ、ちょっと休憩しがてら、出国、入国手続きは、ね、しないので、とりあえずラウンジの方にに、ね、そのまま向かっていこうかなと思いますとりあえずレイ君もベビーカーゲットして、これで、ね、移動も楽チン。今ね、香港時間で21時40分ぐらいなんで、まあ、レイ君ね、正直ちょっと眠い時間だよね。 はいとりあえずね一旦乗り継ぎのね手続きをねしていきたいなと思いますはい乗り口ですね私はね乗り換えで29ゲートになりますねとりあえずですね今はねトランジットの手続きが終わりまして荷物検査も終わりましたんでラウンジの方にね向かっていきたいと思いますいや結構ね香港の空港は広いんでねいろんなラウンジもありますけどね でこちらがアメックスのセンンンチュリオンラウンジでしょうかねただね、今やってないんだと思うんですよね。はいセンチュリオンラウンジちょっと行ってみたいですね。はい、こちらの、ね、奥がユナイテッドクラブでございましてセンチュリオンラウンジについてはねこっちの奥の方なんですけど多分ね、今やってないと思うんですけど、まあ、せっかくなんでねちょっと覗きに行きたいなというふうに思います。 時間があれば、ね、はしごなんかもねしたいなとうう思いますけどはいでこちらがですねセンチュリオンラウンジということでございましてまあ、やっぱりねここはちょっと見たくなりますよねで空港はねはいこんな感じですねこちらの種別がね利用できる感じです。はいということで、ね、センチュリオンラウンジの方にね入ってきました。 まあね、結構いい感じですね、まあ、どんなものがあるのかねちょっと覗きたいなというふうに思います、はいまあ、バーガーってこんな感じですね、はい、そしてねお料理類こんな感じです、はい、焼き鳥なんかも、ね、ございます、はい、今ねセンチュリオンランジの方に行ってきたんですけどベビーカーがねだめっていうことでですねあの、まあ、空港で、ね、借りれるベビーカーなんですけどダメっていうことなので えーまあ、ちょっと中だけねあの様子を、えー、伺いに行って写真だったりとか動画撮れるところだけね撮ってきましてこれからね今、キャッセイラウンジの方に向かっていきたいなと思います、まあ、そっちでもねあのベビーカーだめだよって言われたらもうねベビーカーどっかに戻しておこうかなと思います結構ねそういったところやっぱあるんですねはいということで、ね、こちらのキャッセイラウンジの方にやってまいりましたこちらはねワワンワールド サファイア以上、サファイア、エメラルドが利用していただくことができますはい、じゃあね、ちょっと中入っていきたいと思いますけどはい、今日のね、キャッセイラウンジの方に入ってまいりましたとりあえずね、席を確保して、中の方にね、進んでいきたいと思いますはい、バーンもね、完備しておりますはい、こういった感じでですね、リンゴジュース、オレンジジュースとか、ビール、そしてね、ソフトドリンクなどがね、置いてございます はい。ピザなんかもね、置いてございます。そしてね、温かい食べ物だったりとか、はい。こういったね、パンなどもございます。はい、あとね、こんな感じで、チーズだったりとか、えー、サラミとかサラダとかね、あの、フルーツ類なども置いてございます。ピザをね、頼むと、あの窯でですね、温め直してくださるみたいですね。いい感じです。そして、こちらの方にはね、ヤムチ茶だったりとか、なんかね、いい感じで、いろいろ、ヌードルとか、ございますね。 はいとりあえずねこんな感じでピザね温め直して今ねジュージュしてますね、はい、先ほどのねピザに引き続きましてこちらのね何でしょうなんか香港スタイルなんとかライスって書いてありましたねで、えー、ワンタンヌードルをねいただきましたここらへんはねオーダーできる感じでオーダー他にねしなぐらいできる感じでしたねすごかったです あとは焼きそばだったり、えー、肉まんをね持ってきましたいやーもう11時ですけどいいんですかねいいんですって感じですねいただいていきましょうはいじゃあねとりあえずビールいただいていきますはいじゃあねワンタンヌードルいただいていきます器がめっちゃ熱いうん、うん、そしてこちらのねお肉いただきます この油が多いとこをいいとただいてきますうまっーー過ぎですで最高はい、ということでねこれ食べ進めてあと1時間ぐらいあるんでゆっくりねさせていただいて搭乗口の方に向かっていきたいと思いますはい、まもなくね時間となりますのでこれからね搭乗口の方に向かっていきたいなと思いますもうね0時半回ってですねだいぶ 人もね、少なくなってきましたけど、まあ、でもね、やっぱりラウンジ内はね、人が結構多いですね。ということで、29番搭乗口の方にね、向かっていきたいと思います。はい、メインのね、搭乗口来ましたけど、まあ、やっぱりね、結構人がこっちの方はね、多いですね、もう搭乗待ちのお客様がかなりいっぱいいます。はい、という感じ で, ですね、搭乗口の方にね、えー、やってまいりました。今日はね、エアバス350の予定だったんですが、 ウォーイングトリプルセブンのダッシュ 300ER にね変更ということで先ほどね乗ってきた便と同じ飛行機という感じです、はい、こちらでもねレイクンパワーで優先登場させ、ね、ていただくことになりました結局これが、ね、一番早いという感じですねはいということでね早速優先登場できましたのであちらでとりあえずね待機という感じですね 私はね、こちらの33の A という席になっております。プレミアムエコノミーね、今入ったばっかりですけど、意外とね、えー、空いております。そして、エアバスではねなくなってしまいましたけれども、先ほどね、乗ってきましたトリブルセブン 300ER、同じ機種で、成田までね、帰っていきたいと思います。今日は 33A の席でございます。 ほぼ満席に近い状態でですね。先ほどの台湾便と比べるとかなりね。日本人より外国人旅行客の方がね。多い感じします。はい、ということでね。まもなく離陸していきます。やっぱね。4時間20分ぐらいのね。フライトということで、日本時間はね。6時半ぐらいに到着予定となります。 着陸対戦入りまして、着陸というところで はい、といいととうことですね、無事に入国完了いたしました。ししま初めてね、ファーストトラックっていうのを利用させていただきましたけれども、うん、まあ、意外とね、すんなりと、えー、行きましたね滞ることなく無事に大満足の旅となりました、まあ、キャセイーパシフィックさんで台湾から香港香港から、えー、成田の方にね、来たわけですけれども、まあ、できればね、当初の予定通り、えー、香港から成田はね、エアバスの350で帰ってこれればよかったかなという感じですけどマレイ君もね あの元気いっぱいで今はね、目覚めて、普通に自分でね、歩いてくれてるので、良かったかなというふうに思います。またね、近いうちに海外の方行ければなというふうに思います。ということでね、今回の動画に関しましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったようなぜひね、高評価ボタンとコメント軽に残していただければ幸いです。概要欄下の方に私、ツイッター i n ン、インスタグラムやってますして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。